陰茎の根元の部分と、えー、仮の下の部分をこのように引っ張るようにし、えー、中指でカウンターをかけるようにここにカウンターがかかるようにですね、えー、持ちますでこの引っ張った状態で、えー、アルコール面で消毒をし針のキャップ先に外しておいても大丈夫です、えー 上から見まして45度の角度で、えー、約45度の角度でそのままだいたい指 2, 押し分指2本分のところを刺します刺したら若干引く気持ち引くぐらいにして、えー、そのまま押します抵抗がなくすこういう感じでスムーズに入っていくようであれば最後まで入れます抜き終わりましたら、えー、圧迫し 止血をしながら、えー、マッサージをしますマッサージは、えー、前後に奥の方にも海面体がありますので前後にこういう感じでもみしだくにと言っていますだいたい、えー、3分から5分程度、えー、その間に大きくなって、えー、もう押せなくなるようであればそのままで圧迫止血は終了で OK です、えー、なかなか反応のない人は約3分から5分でそのままで終わりでいいです